すみませんレいナさんのお肌だってとっても綺麗で素敵ですよあっそそうかなえとっても、うん、お肌はともかく大きさではほぼ互角形は私の方にも分があるようですねウフフフはははフははは